Passengers taking to the Kibuya line, please transfer it at this station. t、mm. h stop and trip Nakamehio will be s h i b i y a Thank <laughs> you. 銀河線、半蔵門線、福都心線ご利用のお客様は乗り換えです。 渋谷渋谷終点です田園都市線 JR 線京王井の頭線銀座線半蔵門線福都心線ご利用のお客様は乗り換えですお降りの際は足元にご注意ください東急東横線をご利用くださいましてありがとうございました渋谷 この先、揺れますのでご注意ください。 お立ちのお客様は、電車が止まるまで、つり革、手すりにおつかまりください。出口は、左側、右側の順に、両側のドアを開けます。電車とホームの間が、広く空いているところがございます。お降りの際は、足元にご注意ください。押し合わず、順序よくおりく